初めまましてラストウィークでございます今なぜビデオを残してるかと言いますと最近、まあ、Vlog とかを撮ろうかなってずっと思ってたんですけど今の状況だとねなかなかそういう動画も出せないので YouTube にアップする動画が今ないという状況ですのでだったらあの新しい企画をやろうかなと思いましてその企画がですねラストウィークの「経験値稼ぎ」。 とといいうことでございましてちょっと拍手してちっくか何をするかっていうとまず1回目はですねあの、まあ、先週実は誕生日だったんですが今日7月23日ちょうど1週間前に誕生日を迎えまして、まあ、21歳になったんですけど自分に向けての誕生日プレゼントバあげてないなと思ってじゃあイメージをしようかなと思ってこの髪を染めてこようかなと思って髪を今から 染めてこよううと思うので次のシーンになったら僕がこの硫を染めていますので僕が何色に染めるかというのも、ね、注目しながらこの動画を最後まで見 て, てくださいね、まあ、僕としてはねちょっともともと頭皮が弱いので優しいブリーチをお願いしたいいきますはいということで皆さん帰ってきました今。 今ままっていますすごい分かりにくいですが実は染まってるんですねライトに近づいてみましょうあそうやっぱりライトに近いと分かりやすいですけども結果的にはですね僕は思ったようにだいぶ薄く染まったんですけどもあのここを集中的にね光に当たるというかはねた日とかだったら結構分かりやすいかもしれないと思うんですけど一応たっていうね用で注文したんですけども あんんまりマゼタ感が分かんないちょっと下手したら茶髪に見えるかもしれませんがイメージにしてみたよっていう動画で今回は終わりということになりますのでそれではまた会いましょうさよなら